中田三池で天然のスケートリンク「えー、九十で雪山親子登山デビュー」参考編です<音楽>、えー、前回はですね、えー、と九十で雪山親子登山デビューの準備編として紹介させていただきました 今回はですね、えー、実際の参考編の動画です。えー、今回のスケジュールは、えー、朝7時に福岡を出発、えーと、9時半に牧野と登山口に到着、えー、登り始めはですね、いろいろ準備しますんで、えーと、10時から登り始めとなります。九時の牧野と登山口から登ります。 秋と登山口なんですけど、えー、と売店と一応、ね、ちょっとトイレがあります、えー、とここからね、左上まではちょっとトイレがないので、あのトイレはこちらで済、えー、まされるのをお勧めします、最初のほうはです、ねえー、階段なので、大変登りやすいです、もう最初のです、ね、この登り口の、えー、と道から、もううさぎなど の, です、ね、あの野生動物の足跡が見られるんですね。 えー、雪道はですねちょっと走らないようにしましょうまあちょっとね気持ちは分かるんですけどね、えー、この先にですね、えー、と東屋休憩所、えーまあ、展望台ですねがありますえっ、ー、と登山口からですね10分から15分ぐらいの位置です、えー、ここでちょっと子供のイージスパイクがですねちょっと外れたりしましたので100均バンドでがっちり固定しました まあ、展望台を目指して行かれるのも、まあ、ライト俳句みたいな感じでいいんじゃないでしょうか<音楽>、えー、東屋からですね、えー、と20分ぐらいで九日家山になります、えー、1 5 0 3ルです えー、こちらですね、忽掛山のピークの部分がです、ね、ちょっとあの岩場になってますんで、足元、えー、十分お気をつけください。忽、えー、掛山のピークからの眺めは最高 で, です、ねあのー、これから向かう中岳方面のです、ねえー、絶景が広がります、えー、ます、はい。途中のです、ねあのー、標識なんかもこまめに出てきます。 まずはこの九十五面の方へ進みましょうし、はいえー、途中でですねちょっと雪が深いところなんかでですねあのトレッキングポールで覚書なんかを楽しみます最近の子どもはちょっと教育がよくできてて個人情報は控えましょうとか言うんですよね、まあ、皆さんも気をつけましょう<音楽>えー、保証さんをバックに はい、ポーズあの子供用 の, です、ね、あのサングラスもこういうところでね、結構大活躍します、ねはいえー、途中子供たちが、ね、あのバテてきたりとかしたらあの親御さんがね、ちざっくり持ってあげて、えー、とサポートしてあげたりしましょう、まあ、樹氷に、ね、囲まれたトンネルの道をですね、えー、抜けていきます、ねまあ、それにしても絶景ですね えー、扇が花分岐ですこちらちょっと岩場でねちょっと腰掛けたりできるんで、えー、とこちらでちょっと休憩されてもいいと思いますここまでは屈掛、えー、山からですね約45分です、えー、とここからですねあの扇ヶ花の方面は約15分ぐらいで着けるんですけど、まあ、今回我々はですね、えー、と中岳三池の方に向かいましたここから相らにあの樹氷のトンネルを抜けると えー、西千里ヶ浜保証、えー、別れです。保、は、証、いえー、別れからですね約20分から30分で、えー、九十三避難小屋になります。山小屋に着きました。綺麗です。ここがですね結構綺麗でねあの可愛 い, い避難小屋でした。ここでですねあの昼休憩をとりました。 ここにねあの携帯トイレ用 の, あの便座もありますんであの休憩にはバッチリだと思います、はいえー、ここでのですねあのお昼休憩、えー、気になる方はですねちょっとこちら準備編の動画もございますんで、えー、こちらをご覧くださいねここからですね、えー、中岳三池を目指しましょう九十、えー、別れを経て、えー、中岳三池までは20分から30分です えーまあ、このねひな声まで行けばあの中なか右手まではですねもうあと一息ですよ好きだよく頑張りましたこちらのねあのベテラン S さんのちょっとアドバイスなんですけどあのこのヒップスライダー尻ソりにですね前もって紐をですね取り付けておくと これでですね、スケートが楽しめますあの三重の先にですねちょっとしたの高台があるのであのそこから写真を撮ってもいいですね、えー、本当はですねあの中田家の山頂までちょっとピークまで目指すつもりだったんですけど、まあ、時間がちょっと押しましたんでですね えー、今回は見合わせましたというのがですね、あのー、下山後のです、ね、ちょっと温泉の時間がありますのでやっぱり寒いので最後は温泉入りたい下山までもですね見越した時間配分も大事ですね下山ではですねちょっとスーパーマリオごっこなんかしながら下山しました ど、ね、っちも道が分かっているので、まあ、安心ですね結構日が暮れるのがですねちょっと早いんで、えー、下山急ぎましょうはい、えー、ここが最初のあめ屋です登山口までもう少しとは言ってもですねやっぱ雪道なんで、えー、走ってはいけませんもう 下すしませしんしししし帰りはもう花山水さんで温泉、えー、花山水さんは、えー、と長蛇丸にも牧野とにも近いのでですねもう立地は抜群です今回はですねまあ一日通してすごくあの天気が良かったんですけどもまあ事前のですねあの天候チェック えー、とあと準備物ですねあのレインジャケットなんかの紹介準備編にしっかり載せておりますのでそちらもよかったらご覧ください今回の九十で雪山親子登山デビュー参考編参考になりましたらダジャレチャンネル登録お願いします